えー、2日間通して、この演舞が最後の演舞になります。私たち、秋山舞の会は、尾身神社で活動している花のランさんとコロボしていただき、えー、参加しています、えー。この大切な仲間と、そして、この会場にいる皆さんの前で踊れること、そしてこの北つの国をそこへまつに参加できるということに、とても幸せを感じています。 そして感謝してて感います演武する徳は奇跡辛いことや悲しいことたくさんあると思いますが奇跡を巻き起こして必ず素敵な未来にしていきたいと思っております2、うん、日間の一番を助けたいと思いますそれではまります決 「沈むね花のおもり」「笑<音>顔<楽><音楽><音楽> あいしい。<音楽> そ「そらそらそらそら」「大事なこと の, のうように見えにあつきたいこれを 蜂蜂「思いを叶き離れ」「肌身あふれ奇跡は地を越えて」「肌へ向かうあたりて」「